久留米市は、市民や地域が一体となって、安全・安心なまちづくりに取り組んでいる。それは、セーフコミュニティ、略して S.C。ええはい、はい、はい、すぐ、すぐ行く。 あんた、事故にあっとラんやったとねーカネクレッジ、電話で言うのは詐欺じゃない 気をつけて。楽しかった時こそ周り見て。 っ《あっ》<タッ> 先読んで運転ステージ思い起こ。政府コミュニティ国際認証都市クルメ。